モエカシハタ選手のパンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で。モエカ選手を応援したいなと思っている方は、ぜひぜひぜひ、ご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしく お, 願しますお願いします。バディトルケマん、もうの笑顔もスコアメイク、山本真オです。よろしくお願いします。シミュレーションで、海外のセンターノリュースのニューコース。 を今日は回っていきたいと思いますありましたよしゴルフ結構小さい頃からら始められてるんですよそうです小5ぐらいから12、まあ、小学生の時に練習場についていってからがきっかけですよしはパー4356いきます ンンのととこににいいた37もんう違うん前はたフちょっっは早でででですすす、は、す、い、ねククララブブメメズズもんんんかう前使てけど今シャトし軽め1487 番, 番アイアン ローーチチヤド、ドサンドウィッチ、うん、あ、っトップしたけども痛みかなあも言ってた通りだね、いね硬硬いい、うん、今トップしました。 だだせるぞいいいかかななでくださ優しい。 またやけんされる。パターに長にかかりますよ、これは。やめてください。<笑>お願いします。やばいんですけど。ちょっとパー取りたい。ただちょっとクラブを。次に行く前に。教えてくださ い,、はい、使ってるクラブを。はい、テー ラ, ーテーラーメイド。そうです全部テーラーメイド。の。クラブですね、で、シャフトが。テーラーマックス。 デラマックス。はい、っていうシャフトを使用しております。アールツー。アー、うん、メンズ、メンズの硬さですね、うん。メンズのや、柔らかいやつ。これも色が、色が可愛くないです。シャフト。色違いだいい。そう、ドライバーだけ緑で。一二三四五六七八九十本。アイアンもシャフト、あれ、なんだっけ。セーブですデ、デラマックスで揃えております。 っち可愛い新しいクラブとか興味はあるんですか？あります。あ, あるんだ。そう。あのちゃんと何あれもしたくって。ああ見てもらうやつ。そ う, う。フィッティング。そうフィッティングもしてもらいたくて。なるほどね。今自分がどんな感じなのかが分かんなくて。まあ新しいクラブにしてねなんか飛んだりしたらいいけどわかんないもんね。そう分かんなくて。ちょっとしに行こうと思ってるんですけど。<笑> パターはあずっと使ってパター上手い人結 構, 人結構ずっと使うんだよねずっと使うスコッテキャメラあ、でもキメラだそう、スコッティーキャメラ そ, そう、だからなんでマオがこれ持ってるのってよくやりますなんで<笑>こんないいクラブをあーなんで見てるかって、うん、そうやれるんですけど、ずっとこれをうん使用してます<笑>みたいな感じですねはい、ありがとうございます ということで、ハースリー、百七十六、ヤードは五番ウッド。ちょっと長いですよ。長いですね。いや、でも転がるっす。 おーおー成功おーこっからパターーーーんなあのっ<笑>れないうかそうギ ャ, ラギ ャ, ラてギャラレいい感じ。 やっぱ何事も大事だと思う応援してくれる人。ええお手帕。お手帕。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。 次は長めのパーフォん だ, だな長いパーフォー435ヤード すごい本当に再現性は す, ごい、はい、すごいです、ね、次はバ バ, バーマでしていきます。 うん、ラフ難しそうですよね。うん、めっちゃ壊れてたもん。九十二ヤードか。ジングルを消そうだけだけッチングで、うん。でも引かれるから七十パーから八十パーになったら大きめに受けたうがいいです。うんうん 青いい。い十一メートル。ちょっとえわかんない本当に。抽象画やっぱ難しいよね。このフラットだからわかんない。色だけだと。青がすい上プラス。うんうんうん。上ってるの。の赤は。上ってる。普通に。 ボイスを持っていいいい感じいい感じ超いい感じじじ超イイイイイイーーーゃゃえかか<笑><笑><笑>ラ無反応だった。